答えです皆さんこんにちは今日はスペシャルゲストが来ました板こさんでーすこんにちはー今日はありがとうございますい呼びいただいて一緒に見たことある方いると思いますがちょっとまだ知らない方を自己紹介をしていいですか、うん、はい私はイランペルシャ出身のコスプレーヤーイヤいたこです<笑> そう、二人とも実は外国人ですよ外国人見えねえないの<笑><笑>こちは私はね板子さんはずっとハーフと思ってたんですよピュアなんだよねそう<笑>ピュアおでも完全に日本人ですね<笑>ええわすごいで、えー、とお互い何が、えー、と一緒っていうか似てるものはコスプレコスプレと外国人でコスプレしてることとあ と,、えー、と何ですか 私は負 け, 負けなんですけどこっちはすごいよ本当、なんか漫画に出てるようなバ ー, バーってすっごいスタイルを持っててああ当たった方がいいいいと思うえまだまだ今ね T シャツだから見えないけどハイちょっと下げます。<笑>でもすごいめっちゃえちょっと一つのことしてもいいですか<笑> やっぱり胸最 高, <笑>胸最高<笑>で今日は実は胸の話じゃなくて、うん、もうチャレンジをやりたくて、うん、もう好きなチャレンジを選びたいと思います、うんうん、え食べる早い食べるは巨乳だからで、ね、すああ食べるは早いで食べる早い、うん、確かに私もすごく早いから、うんうん、今日はダイエットサボるのためにえポテトチャレンジを選んだんですうーんたーポテト いい匂い焼きたて焼きたてうんおすごいなはい<笑>ということでもう食べちゃ う, ういやちょっとそう食べちゃうだ誰が一番早い冬のチャレンジを始めたいと思いますスタートしましょう<笑><笑>な確かに お, おっぱい女の子の方がうジャンクフードおっぱい大きくなるって いや本当一時期なかった。え、赤、赤、赤、いたるに赤。うん。なんかハンバーガとかジャンクフードはホルモンがああ、でも成長ホルモンのやつで。でもでもでもでもさ太るんじゃない。めっちゃ太るよ。<笑> こ, こ, る<笑>ここも太るけど、ここも太るね。絶対的に太る。絶対的 に, 対的によ、ね、うよ、ん、はい。レディー、レディー、ゴー。<笑><笑>うん。 お、う、い、ん、し い,、うん美味しい よかった私はいつも日本のハッピーミルを頼みたい、うん、そハッピーミール子供のようなんでというとアニメとか転ばんちゃうから、まあ、えっとえー、スマイルセットあそうそううん、もうごいますり一とあごい 見て。 うん毎回毎回言われてるからこ、うん、の動画見たらマジでプロサレるで、ね、んかそのパーソナルトレーナーに送ったりしてるのうんあのうーん待て20になってき あれ？どい？今半分食べったでしょ。今<笑>そっちの方に取った。はい、強い。<笑>私よりいます。はい、ちょっとまっ、四。うん？そっちでしょあんたは。んうんうん。え、これ 終, 終わって、うん、いつい つ, いつままに終わった。うん、いやそんなことないでしょ。私の方がめっちゃ食べてるから。うん、こっちの方が八だよ。うん、うん、うん。いやそんなことない。え<笑>、はいやめてよ。チ、う、チ、ん、も食べて、チチも食べる。いやチチ。え、は、う、い、ん。これじゃ。 <笑><笑>まあ、まあこっちの方が勝がってるかな、ね、えでもさ、小さい時からそんなもんだったのああ、どういうこと<笑>あの、大きかったあのね日本でいう16歳十七歳って高校生こで。ああ、一、う、緒、んうん 高校生の時に、なんか身長急成長して痛いって言うじゃん骨、うん、が。あ、そうそうそう。それが胸に起きた。ええー。うん。すごいな。うん、でそこに止まった身長も。身長も止まった。止まった。めっちゃわかるー。もう起きた。うん。めっちゃ来た。うん。え、う、え、ん。えー、えー。えー、と。やだ。牙系ですか。 ということで、ポテト食べて、ダイエットの話もしてて。はい、この後ポテトしょう、二人で消化しに行きます。<笑><笑>ポテトの分消化します。やばい、ちょっと、え、皆さん家にいらないっていう。家<笑>だなんかめっちゃ痛い。わ、うん、かる。あの胸の下にさ、めっちゃ痛いでしょここ、うん。痛い、痛い、ここ<笑>。あ の,、ねあのた、食べると、ブラジャーがだんだんやめ て, って。<笑> やめてでもさ日本でさノーブラは無理だよね。ね日本ノーブラうるさいね。うるさいか、うんねあ。でも夏はたまにやっぱりブラジャーするとエロくなるじゃん。キャミソール。だからノーブラの方がエロくないからニップレスすることある。あ、うん、あ、なるほどね、うん。そうそう。なんかブラジャーすると漏れちゃうから。ああ、うん、キャミソールは。あ、でもあるかも。うん。あ あ、どこだったけ結構ボロボロの T シャツを着て、うん、で確かにブラを見 る, 見るのはやだだったからノーブラー<笑>、うん、ちょっとこういうの<笑>ちゃったら余計にやねノーブラの方 が, <笑>の方が、うん、すごくあの、うん、難しいんだよ難しい牛乳がでかいのは本当大変あとねブラジャーがいい加減にしてて言ってくるのダブすぎると<笑>そうそうそうそう<笑> でも私は 今, 今の動画全然いいしこうそれをするは、うんきえっときにやっぱり胸が大きいのキャラクターだと胸がすごく、うん、あの気にするしちゃんと形いい形に見えるようにしてるんだけど普段、うん、は私はめっちゃ大きい格好をしてるんだ私は結構好き、最近やっぱり大きい格好が流行ってるとか可愛いうかかわいい今初対面であんまり言ってほしくないよね。あ めちゃわかるい、うん。ということで今日は女子トークも、うん、少しをやってて面白かった。シモンネタになるしかないんだで、ね、も。大丈夫大丈夫。シモネタ好き？シモネタ好き。うん。うん、今度ピロスキーズの。シモンネタ好き。あのね、まあの面倒くさい人間なの。あの男性がシモンネタず言うとすごい嫌だけど自分からは言えない、うん。え、そうなの？<笑>男性がシモネタ言うと、えー、男性からスタートするとなあ。 かつくってなるけど自分から<笑>自分から好きだよ<笑>女の子だね、うんうん、私はないかなこっちから、うん、何一人よるね結構全然知ら人がにら、うん、キュニがめっちゃし、ね、も寝たね目が丸、うん、リモッリみたいな人がしも寝たね みたいな感じするんだけど友達と同士だったらな回もあれエリーナちゃんあのマネージャーさんも言われたんだけどゆりこちゃん男ですよねみたいなうるせぇーずなんかへろしきずみたいな人がね方があのいきなり言っても全然平気なのそうそうそうそう全然平気なのなんか人によるねやっぱりそうそう、うん、めっちゃわかるそうはいということで<笑> ということで今日は。今日は、ね、今日 は, <笑>今日はえええっっっと、えー、っと、えー、<笑><笑>えっとととと私がが箱箱ゆりタイガーちゃんが箱で私たちいやだ<笑>だでここたういい 上司トークもして<笑>ごちそうさまでした。<笑>ありがとう、大変でした。伊藤子さんもう YouTube さん、YouTube も始まるよね。うん、YouTube チャンネル始める。ぜひ面白いやつにしたい。<笑>はい、ぜひ皆さん登録してください。じゃあまた、はい、また伊藤子ちゃんのチャンネルにも動画ありますので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。